キングプリンスがエムステックで月読みを初披露。平野の仕精一杯魅力をお伝えできるように。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月7日金曜日放送のミュージックステーション2時間スペシャル、テレビ朝日系午後8時からは、キングプリンス、 シクストーンズラが出演。両組からコメントが到着した。今夜放送のスペシャルでは、キングプリンスが昨年リリースした平野紫耀主演ドラマの主題歌、月読み、お披露。夜の闇に潜む孤独を月が照らす、洋子色気が漂うアップ。 テンポなダンスナンバーで YouTube のミュージックビデオ再生回数も1億回を突破するなど、その圧巻のダンスパフォーマンスで注目を集め続けている。今まででもトップクラスに激しいダンス、ヒラの今までで一番じゃないかというくらい踊るので体力をかなり使いますがその分かっこいい振り付けが多い流せれんとメンバーも口々にダンスの激しさに言及。 楽曲制作中はなかなかメンバーが揃う時間がなかったそうで、平野が深夜の練習が多くて懐かしい気持ちになりました、と明かすと、橋山も夜中までみんなとダンスの練習をしたのは青春だった、と。岸優太は、リハ期間は毎日筋肉痛でした、と振り返った。そして、月読み y エムステ初披露ですが、精一杯魅力をお伝えできるように頑張ります。 と平野神宮寺も全力でパフォーマンスをお届けします。と、約束長瀬も目を離さずに見ていただけたら、と呼びかけている。また、シクストーンズは最新シングル、暴れろうをパフォーマンス。誰にも止められない衝動、溢れ出す本能を解き放つ、型破りな超攻撃型ヒクホプティアユングへの同楽曲は、 魂を奮い立たせるような熱量の高いパフォーマンスにも注目が集まるアッパーチューンとなっている。同曲をシクストーンズ史上最も激しいダンスと語る田中希はダンスに慣れてなさすぎて振り付けを覚える前に基礎練習をやりましたと告白。 京本大河も振付を初めての方にお願いしたので、6人で一生懸命振付と向き合い、休憩ほとんどなしで気づけば6時間経っていました。と、制作時の日話を明かした。シクストーンズへのワイルドな一面が歌とダンスから伝わると思います。と森本慎太郎。中和れも、ジャニーズ JR 時代からファンの方には懐かしい雰囲気を。 デビューしてからファンの方には新鮮なワイルドさを与えられると思うので期待してほしいです。と自信を覗かせる。シクストーンズをというグループを改めて自己紹介するつもりで挑みます。今日もとシクストーンズのかっこいいところを見てください。ジェシー歌唱にもダンスにも荒々しさを解放して体力を使い切る一曲。 砲撃で挑むので、ぜひ見てください。松村北斗、と、メンバーそれぞれが、気合を入れて臨むパフォーマンスは見逃せない。番組情報、ミュージックステーション2時間スペシャル、テレビ朝日系2023年4月7日金曜日午後8時から、マック、タモリ、鈴木慎哉、テレビ朝日アナウンサー、出演アーキスト歌唱楽曲、愛子、荒れた唇は恋をし尽くす、 キングプリンス、月読み、斉藤和義、底なしビューティー、鈴木正幸、道しるべ、マーチン五択、以下の5曲から生放送中に3曲選定、ランナウェイ、めくみの人、恋人、違う、そうじゃない、夢で会えたら、シクストーンズ、暴れろう、スーパービーバー、グラデーション、乃木坂46、人は夢を二度見る、バクチック、無限ループ、ゆり、恋人じゃなくなった日、